はいい食べさせてもらいました雑談したら完全黙秘にはならないんだよでも長所は一本も作らせていません殲滅戦の時代の体験力関係は雑談をしたら完全黙秘にはならないんだ獄中での総括はまず自分が逮捕されたことへの自己批判から始めなければならないそうよパクられた時のこと全部話しなさいよ 前今までの活動を全て総括する必要がありそうだな。 僕は最近死のことを考えてしまうんだ俺もそうなんだ総括と言うけれど何をどう総括したらよいのか分からなくなる時がある森さん最近すごい勢いだからな森さんだったらやりかねないよなでも俺はやはり逃げてはダメだと思うんだ革命を勝利するためにこれまでの活動の総括は必要だ 気づかなほうがいいぞお前森さんたちの前で今までのような態度はやめろよ慎重にな分かってる僕が飛躍できるかどうか今こそ問われてるんだすっかってくれ風邪ひいてしまうああ どうした大丈夫か<笑>私怖いのあの時のようなことがまた起こる気がして 大丈夫だよもう二度とあんなこと起きないから私死にたくないもう山を降りたいダメだよそんなこと言っちゃ知られたら大変なことになる永田さんや赤軍派の森さんが言っていることはちっともわからないどうすればいいの しいけど、ちゃんと総括すればいいんだどうすれば総括できるの私たたちが総括さえすれば革命ができるのお前今総括中だろ何やってんだ なじめに総括してんのかおい加藤おいここどこだと思ってんだ加藤と小島が神聖な塔の場を怪我したのよ我々は 今総括要求の限界を打破しなければならなくなったそこで総括の限界を超えるために殴るという指導を行う殴られて気絶すればそれから目覚めた時新たな人間となって共産主義化は可能になる殴ることは指導である 指導を実践しなければならない。中による鮮明性へ向けて結成された党を鍛えるのだ。引き出し。おい。加藤ハレンチ行為を自己批判し、要求されてる総括に答えろ。<笑> にて一八周回に関する意見書には銃の鑑定が抜けていましたお前殲滅戦を貫徹する気が本当にあるのか しなかったこと自己批判します<笑>新鮮の党の場をおけかしました頑張れいいかこれが総括の革命的実践なんだっもっと革命的になれよ<笑>あ加藤よくも俺をプチぶり呼まれしたな 小島さん、小島さん、あなたも同罪よ<ス>立って待って、待って待って男が殴ったって彼女に意味ないわ喜ぶだけよ杉崎さん、金子さん<ス>しっかりしろ今頑張れもうかるん泣くなよちょっとみんなでおいてあなたたち早く 彼がちゃんと総括できるように早く殴ってほらほらあんた、ね、あんた自身が飛躍するためにも必要なのよ苦しいでしょうけど頑張って殲滅せの試練だと思えう<笑>つより 況をくりして早く捜査終わらせるんだ事故の主義を示せ<笑><笑> THEM! 加藤への総括要求は自己批判を外在化する形で行われただがお前は以前加藤にプチブル的と呼ばれたことを恨んで個人的な感情で彼に総括を求めたなこれは総括の意味を歪め加藤の共産主義化を賠償化することだ従ってお前にこれまでの活動の総括を求める尾崎君 12.18 をどう総括するのあなた柴野君から誘われたのに神赤塚に行かなかったんでしょもしあの時もう一人いれば柴野君は警官に虐殺されずに済んだかもしれないのよそれをどう総括するのもし 12.18 に行ってたらどう戦ったんだ 警官とどう対峙するのか今実際に示してみろ誰かが警官役をやるやつはいないか ここんなことしても意味ないわ尾崎どうかする気あんのかやめて指令を伝える赤軍派は明日ここから撤収する遠山 なめ方の3名は総括を確認し我々と共に春名ベースへ移動上垣と山崎は全ての指紋と遺留品の消去を確認してから春名ベースへ移動青戸は東京の革命戦線へ連絡に行く以上 スイートスイートあいつは総括の意味がまるで分かってないこのまま尾崎を放置しておいてもカインは総括なんかできないだろうカードの時は総括させるため顔を攻撃したけど結局総括を得られなかった総括容器はまず毅然させるべきなんだよ尾崎のソーカス要求は 気絶させるために腹を集中的に狙おう尾崎精神をもっと革命化させ俺に勝利しろよ んするんだ頑張れお先ああ百名選手に成れ変わるんだよああああ 朝は大晦日なのでごちそうよ食べる前に報告がある総括を要求されていた尾崎が死んだ彼の死は自らを共産主義がしえなかった敗北である尾崎は 我々のの命がけの共産主義かつまり党建設の戦いに最終的に勝利できず自ら死という敗北を招いたのだ彼を死に至らしめたのは我々ではない彼自身その時代において敗北主義を総括できなかったが故に死という結果を招いたのだ我々は 彼の敗北を乗り越えて、さらに前進する決意を新たに、真理を迎えなければならない。いただきます。いただきます。いただきます。 尾崎は革命左派の拠点、東京水産大学で坂口の後輩だった銃の管理が甘く傷を見逃してしまったことを自己批判します。そんなことで銃による殲滅戦を戦えると思うのか持ちはるを逃がし。 唐を危機に陥れたことはどう総括すべきだ おい事故を共産し生かしろ。 こんなことがここんなとされなきゃいけないんだ革命をするために本当はねこんなことが必要なんですかなぜこうされているのか で考えよう自分自身で総括を完定するんだ<笑>おい遠山なめ方はお前たちの総括は終わったのか総括ができているのならやれるはずだお前たちもやれ どうかつてんだよ どうして山に来て山に来てまでおしゃれにこだわるの鉄塔活できてないじゃないか半島主義だ 道は69年1月東大安田高堂で逮捕釈放後東京の三谷や横浜の寿町など日雇い労働者の町で活動し赤軍派に加わった M 作戦の実行部隊のメンバーだった彼は森の指示に従わず持原佳子の処刑を避け逃亡させた。 島は寺林真紀江の後輩で革命左派の中京安保教闘結成に参加加藤義則の恋人だった前年の8月廃棄康子と向山重義の処刑を手伝わされ彼女はそれをずっと悔やんでいたただ戻りました。 同にもおししました失礼しますさ、うんう元気か 何か言いなさいよ今までの発言は全然総括になってないんだよ本当に総括する気はあるのか赤軍派の創立メンバーだからと言ったってここじゃ関係ないんだからね私は小島さん なりたくないです死にたくないです。とにかく生きてたいです。でも、本当にどうぞおかずしたらいいのか分からないんです。違うお前は何も分かってない。い死にたくないとか。 生きたいっていうのは自らの思想性の放棄に他ならない共産主義化に対する敗北だ自らを共産主義化して刀剣説に貢献することが生きるってことの唯一の意味なんだちゃんと総括しなさいよ自分を何だと思ってんのだからあんたはダメなんだよ共産主義化の意味を分かってんのあんたね女を武器に使うんじゃないよ 者の顔だ半革命は死んでも半革命なんだ 恐怖を克服しなければ革命戦士になれないと思って遺体を運びましたこれで戦士に一近づけたと思いますそんなこと聞いてんじゃねえよお前は本当に自分自身を総括できるのか 自分自身を殴ってみろはいさあどうして献上なしにどううかするのかやってみせろ の高い花をしれ二度と流しべができないように目を狙え、はい できるまで続けなさいよ びてきた顔が<笑>どうなったか 好好好 お願いしますトイレに行かせてください。 你讲你讲你讲你讲你讲你 讲, 你讲 そうしても今まで助かったやつは誰もいないじゃないかこんなの革命なんかじゃないよ革命左派で廃棄安子と向山重吉の処刑に反対したのは<笑>加藤と前沢だけだった おいて。誰かロープをほどいてあ。いいの。ほどかなくてもいい。いいのよバイバイ。手が痛い。手が痛い。手が痛い。 舐め方は岡山大学の全教頭として東大安田講堂に立てこもり逮捕され保釈後赤軍派に参加した共産主義化の問題は闘争経歴の長さやかつての問題点の大きさによって問われるのではない新党結成殲滅戦の開始へ向けて自己の共産主義化 革命党によって評価されるべきだ我々赤軍派はその意識が遅れていた3人に対しすでに総括要求を終了した共産主義化は永続的にいくつかの結節点を持って発展するものでありそこにはプロレタリア的誠実さ人間性が求められる 我々がさらなる共産主義化を推し進めるためには敗北した6名以上の努力をしなければ勝利しえないそれぞれそれぞれが自らの活動を点検しその課題を洗い出してほしい 黙ってるということは自分の活動に問題が何もないということ本当にみんな共産主義化し得るの革命に勝利するには党の一人一人が徹底した自己批判をやり遂げなくてはならないのみんな真剣に自分の課題と向き合い しかりそれを総括して私はこのままだと共産主義化を達成できそうもありませんなぜなら私は昨年逃亡して処刑された向山君と男女関係を持ちましたそのことと獄中の渡辺君とのことを総括しなければ共産主義化はできないと思います それだけ合法メンバーに会った時カンパのお金でパンタランを買いましたまた連絡で山降りた時高崎でパーマをかけましたおじさんお月は第二にど山よちゃんと総括させましょういいだろう 革命派内の遠山問題を解決できた他にはいないの私尾崎の総括の時金子が無意味だと言ったのを聞いたわ何だとそれに金子は吉野と別れて お腹の子を我が党の子ではなく自分の私物にしようとしている寺岡君あなたは何か点検することはないの自分は 永田さんを押しのけて党の最高指導者になりたいと考えたことがありますそれをどう総括するの組織を利用しようと考えたことを自己批判しますお前は我々を利用し 組織を私物化しようとしたお前はスターリン主義者だお前は死刑 死刑を宣告された彼は永田坂口に次ぐ革命左派の幹部だった栃木県蒙花市の鉄砲店襲撃廃棄安子向山重吉の処刑を現場で指揮した寺岡の処刑に一人一人がどのような思いで関わっていたのか確認したい 山崎お前処刑の時にみんなの後ろにいたのはなぜだ僕も寺岡さんと同じ問題を抱えているので、自分も処刑されるのではないかと思ったのです。それはどういう意味 正直に言うと僕も計算高くなったり人間を利用してしまうとこがあるから。 岡と同じスターリン主義者だお前も死刑だ山崎も寺岡と同じく死刑だった彼は赤軍八王軍のメンバーで M 作戦などを実行したドイツで小学生の頃を過ごし東京の名門日比谷高校の出身だったああ の反革命によって党が危機に直面している今革命戦士となるためにより一層の総括が一人一人に求められている金子さん最近あなたの総括 いい加減になってきたんじゃないお腹に子供がいるからそのことに甘えてるんじゃないのあなた森さんのことどう思ってるの可愛 い, い目をした。 だと思い手が可愛いとはどういう意味だお前は指導者を指導者として見ていないそんなことで革命戦士になれると思うのかもっとしっかり総括しろ大月さんあなた逃亡者の向こう山と男女の関係を持ったってこ名前言ってたわねあれは裏切り者の向こう山から 情報を聞き出すために関係を持ったことをずっと隠していたことが反革命的な行為なのよ 戻りましたお頑張りましょう。 なぜ指示通り車止めなかったあそこでは僕の判断が正しかったと思います当の指示に従えないのかいお前総括してもう一度魂から鍛えさせ 山本は勤めていた会社を辞め退職金を革命左派にカ破し妻と子供を連れて山に入った大月は革命左派で永田に次いで活動歴が古かった上赤塚交番襲撃で重傷を負った渡辺正則の恋人で24歳の誕生日まで あと1週間だった車の修理無事終了しましたおうあら二人ともお風呂に入ってきたのええ車の修理の間時間があったんで町の銭湯に行ってきました自分たち二人だけで銭湯に行ったのかどのような意識でそのような行動をとったのか 総括を求める奥沢まで入れたのはまずかったですかそんなことを問題にしてるんじゃないなんだその特権的な言い方は山田金子は大月節子杉崎美沙子とともに 革命派で花の横浜国大トリオと呼ばれていた彼女は妊娠8ヶ月だったお腹の子の父親はその時同じ小屋にいた吉野正國だった春菜ベースの後始末を頼んだわよ坂口君後は頼んだぞ どうしたすか大変です山本さんが脱走しました警察が来るかもしれないぞ俺は戦うがお前どうする10億僕も戦う み た, たいにここは危険だと答えてくれる集結場所は妙義山の洞窟だわしはこの地図に書いてるから 革が前進するなら喜んで殺されてやる革命はどこにあるんだ森お前こそ総括しろ文島京都府委員長を務めたこともある山田は赤軍派議長潮見高谷の側近だった 体を壊して療養生活を送り森が支配する赤軍派に一兵士として復帰した脱落者三名以外全員妙義山の小森さんに移動し山田はそこで敗北死しました 一緒になる共産主義家の観点からはそれが正しいと思う分かった僕は思想的な面で永田さんに依存してきたからそれを断ち切りたいと思う 連れてくることができないような女と結婚していたことを総括する僕と永田さんが一緒になるのが一番正しいそうやって考えなかったら共産主義かなんか達成できねえんだよ 言い方もう許されないと思う総括について君はどう思う権力との攻防が激化する中で革命戦争を進めるにはどうしても一人一人の共産主義化が必要だわ僕はもう総括が何を意味するか分からない 森さんが寺岡を死刑にした理由がいまだに分からないんだ寺岡は分派主記者であり逃亡や密告の恐れがあったまた彼には革命戦士としての資質に問題があるもういい山へ帰る 大丈夫よね坂口くん大丈夫だよ 上書きです春はベースが張りましたすぐに移動さなてまずい 革命戦争は解毒剤である。 오만놓고뭐보러보러다나 俺の片方かしてやるよ悪いな行ってまた会えたらそれ返すよなああ倍にして返してやるよ<笑>バカ野郎おいラジオつけてくれ 近くの林道でもメンバーと見られる別の男女2人が逮捕されており関係を調べています長永田は昨年2月栃木県真岡市の銃宝店を襲った事件の首謀者として栃木県警から指名手配中でした警察の調べによると京浜安保競争は昨年夏頃から淀郷ハイジャック事件などを引き起こした敵軍派とともに活動しておりその動向が注目されています 繰り返しますお伝えしましたように今朝熊本松井田町の探索明日の朝縦に渡れて包囲もと貸しよう<ス>じゃあ行くわまたな気をつけろよ あ, ありがとう No, I don't. Thank you. 我々は革命軍です申し訳ありませんがしばらくの間ここを占拠しますあなたに危害を加えるつもりはありませんお願いですからしばらくの間静かにしていてください他に誰がいますかお客さんがいますが今はスケートに行っています何時に帰ってきますか6時頃ですその他には 今は犬の散歩に行っています頼みます頼み申し訳ありませんが 手を縛らせてもらいます。 とにかくここで体制立て直そう。 大丈夫こちらはい。 主義者です我々の目的は資本家の利益のために民衆を抑圧する政府権力の打倒にありますつまり戦争や不平等をこの世の中からなくす革命のために戦っているんですこの山荘に侵入したのは例えばデモの最中機動隊に追われ民家に助けを求めたようなもんなんですだからあなたは決して人質じゃありません 我々はこの山荘の管理人としてのあなたにこの場所を借りているだけなんです今後の方針に関して中央委員会開くこのままではどうにもならないここから打って出て包囲網を強行突破すべきだ は幾重にも包囲されてるそれは無理だ俺も強行突破は不可能だと思う彼女を連れていけば脱出が可能だ警察もうかつには手を出せないだろいどこへ脱出するんだ警察は絶対追ってくるぞそれなら彼女を人質にして 森さんと中田さんの釈放を要求しよう警察が応じるわけないだろう強行突破で玉砕してもしょうがないここで徹底抗戦だ徹底抗戦だったら彼女は必要ないじゃないかそれなら今すぐ解放すればいいんだいや違う一日でも長く抵抗するためには彼女がいた方が有利だろう誰か困ってる中で圧倒的に強大な権力と戦うには敵の弱みをつくしかない 民主主義を掲げる警察は建て前として人民大衆の命は粗末にできないはずだ従って我々が彼女の身柄を一時的に確保するのはあくまでも敵権力と対峙するための戦術だその戦術は戦略的対峙のために許される方針は奥さんを守りながら徹底抗戦それでいいないいなし 食料の状況からして、あと一ヶ月とかだよ、うん。今日から米を節約して、増水にしたぞ。いきなし。これからは。持久戦だな。弾丸も節約しろよ。いきなし。いきなし。 いや押し上がって汚いやつらだ俺の実家は千葉で花屋やってんだ田舎だからきっと近所から村八部だろうな 俺の親父は会場はやめなきゃなんでだろうな中国政府要人と肩役手を交わしその後信者を保補佐官とともに信じられないな中国共産党主席と配談しました迷愛国はどうなるんだよ、まあ、ちゃんアメリカのニクソンだ 佐川口さん、玄関先に変なやつが来ています関軍さん関軍さん私は文化人ですあなた方の気持ちはわかります私は奥さんの身代わりに来ました関軍さん私はあなたの味方です 妻も子供も捨て新潟からやってきましただから中に入れてください帰れ帰れないんぞ 浅間山荘では依然として膠着状態が続いていますこの状態を打開して人質を早期に救出するため長野県警では今日午後武装した機動隊員による強行偵察を行う予定ですこれに先立ち後藤田警察庁 長, 長官は談話を発表し説得 どうだ本とさん。 何も動きはありません。 だけですよテープを流してだまそうとしてるんです。 伝えたいだけなんです警察はあなたが大丈夫なことをすでに知ってます奴らは盗聴器を使ってますからご家族に愛合してるのは権力が世論を操作するためなんです辛いでしょうがこらえてくださいしっかりするんだよ 気がついてるからね頑張るんだよクニオちゃんお母さんがあんたを生きがいに今日まで一生懸命働いてきたんよあんたたちが世の中よくしよう思ってやってきたことはみんなよう分かってる警察の人も褒めてます 痛めつけたらあんたらも痛めつけられんならん1日でも2日でもここで待ってるから早よう出てきてちょうだい。 今日坂東は作戦中に配給以外の食料を食べたこれはこの銃による殲滅戦において極めて重大な軍機違反である自己批判を求めるいや作戦行動では一定程度の自践は容認される それが重大な結果を招くのでなければ作戦中の食料補給は個々の判断に任せるべきだ俺たちは革命的規律を求めて同志たちに総括を要求したのでなかったかあんたが食べたあのクッキーこそ 反革命の象徴なんだよ今戦時中だ敵と戦ってんだやっと本当の敵と戦ってんだよだから私くっ革命の反革命があるからだとあんたそれでどうしに顔向けできるのかやめろ！ぜ自己批判しろ 自己批判何のためにここまで来たんだ自由は権力に向けろどうしだろ坂東お前が自己批判すれば済むことだろう任務中につまみ食いをしたことを自己批判しますこれからは 革命的規律を守り団結を固くし殲滅戦を最後まで戦い抜きます警察の動きを見ているともうすぐ強行突入を仕掛けてくるかもしれません最後にあなたの立場をはっきりとさせておきます警察は圧力を強める以外なすべき処置を知らないんです 今後一層熾烈な戦いになるでしょうでも我々は決してあなたを傷つけることはしませんこの約束は守ります我々がここにいるのは警察と戦うためですですからあなたを人質として扱うつもりはありません我々はあなたに味方になってくれなどとは言いませんでも警察側についてほしいとも思いません どちらの側にもつかずこの山荘の管理人として中立の立場を取ってほしいんです警察はさもあなたの安全を心配しているようなことを言っていますが彼らの狙いは我々です警察は民間人一人犠牲になることぐらい何とも思っちゃいません彼らの本当の狙いは我々から革命という 政治目的と社会意識を奪うことにあるんです警察はあなたが安全なことをずっと前から知っています我々が警察と戦うためにもあなたには中立の立場を取ってほしいもしやつらが強硬手段に出たら我々は全力を持ってあなたを守り抜きます 警察と戦うってどういうことですか革命を起こすんです革命ですかこの日本の社会を根本から作り変えるんですあなただって日本がこのままでいいとは思わないでしょうどんな時代になろうとも 中立を誓ってくれませんか中立ってどういうことですか警察側にもつかず我々側にもつかず管理人の立場を守ってくれればそれでいいんです が一つありますもし裁判になるようなことがあっても私を証人として呼ばないでほしいのですお願いします分かりました 約束します。 死んでも、あの世で会えるだろう。滅ん滅戦が焦らなくてよかった明日になってたら明日が4年に一度しか回ってこないからな、はい Okay. okay. 私たちにも食べさせてるとよかったな流れたあいつらの血を受け継ぐのが俺たちの戦いだ俺たちの狩りは死んだ同たちにやるこの狩りを返そう 落とし前をつけよう何言ってんだよ今さら落とし前がつけられるのかよ俺たちみんな 勇気がなかったんだよ俺もあんたもあんたも 1年前のの今日のなんと暗かったことかこの1年間の事故を振り返ると止めどもなく自己嫌悪と絶望が吹き出してきます方向は分かりました今僕に必要なのは真の勇気のみです 初めての革命的試練跳躍のための